会場にお集まりの皆様、こんにちは改めまして、東海大学、ひびきと申します。今回は最終コンテスト、鳥を務めさせていただきます。踊り区一同、精一杯踊らせていただきますので、5000円、お手拍子、お心拍子のほど、よろしくお願いいたします。 輝く天を仰げ我らの旅路が今始まる十六代目響き通い 小堀に包まれ、後のちが輝く空、今宵は十三夜。地にお に影がサす。ああいう狭間に姿を見せるはここなりゅうノミニオギルは、ここぎわつむがりしてんしょ天井ョイザク、デチュウド、セルジャキザのことし、大運がンのみさせ、嵐を起こせス、ニュークサルそのものまさに、一気当選の姿に、他のノリウはだわ、モ What the- のにて熱き思いを紡いだ証しは ゃントにホントにネコもあげりゃこれは無や まに最高の笑顔でありがとうございました勇気です。